んんうんうん生意気だな重たいよ田中来いみんなついてこいよし休憩ではい出発ああ。でも負けないぞおうぇーいわっしゃいわっしゃい使ってます、ね、使ってるよわっしゃいわっしゃいいろんな人材大集合クリスタルうん なんだこれクリスタルって何ですか